<音楽><音楽><音楽><音楽>この第六課のシナリオを書いていたんです。で もう出来上がったのまあ大体いいねいディエシュ書くというのは大きくて複雑なテーマだから慎重にやらなければいけないんですよいやだもうなんか怖いなその気持ちよくわかるよだから仲良く一緒にビビって少しずつやっていこう今回はまず日本語から始めることにしましょう 名詞と認証代名詞の働きは「もの」を名付ける「指し示す」ってことですね。はい。でも「もの」を名付けるだけでは十分ではないよね。「もの」と「もの」の関係も示さなきゃ意味がない。その「もの」と「もの」の関係を表すために日本語で使われているのが何かわかるかな えー、と、格上詞か な, プラルなではここでついでに日本語の格上詞を思い出しましょう「がをにへまでからよりでのとや」 この11個かなだ、えちあじなつち。いよいよ、ロシア語の書くの概念に近づいてきました。いいですか日本語でもロシア語でも書く。どちらも、ものとものの関係を表す機能、フンクツェアを果たしていますよね。でも、違っているところがあります。それは、 フォルマー形です日本語の格上詞は個別の語ですがロシア語の格は語尾形つまり語ではなく語の成分ですですから格上詞ではなく格変化と呼ばれるのです複数形などの語尾変化は前にやりましたよねうん覚えているよからしょ 関数複数形と同じく核の語尾形もそれぞれに決まっています。具体的な語尾の形については後で話しますが、今はまずどんな核があるのか、それぞれがどんな機能を果たしているのかをまとめて説明していきましょう。現代ロシア語では、 書くが全部で6つあります。まずは簡単なものからね。ストー l の意味は机。あ、おていにゃいと思ったら間違いですよ。へぇそうです。ロシア語の名詞は書くなしには存在しないので、正解は机ではなく 机がなんですじゃあ先生はこれまでずっと僕をだましていたってこといやいやいや初心者の君がショックを受けないように守ってあげてたってことその「が」にあたる格は日本語では主格ロシア語では意味にちりにパディエシつまり名付け格と言います 主角形はわざわざ覚える必要はないんですよ。なぜって私たちはもうそれを知っていますからね。さらに言えば、主角形とは名詞の原型なんです。じゃあ、辞書に出てる名詞って全部が主角形なのだ。主角形はがにあたるものだから、文章の中では、まず動作集、つまり動作 主語を示しをていますはの和はどうなるのああそうきましたかその話はまだ少し早いと思っていたけど聞かれてしまったかしかたないでは説明しますさっきの11項の格張詞の中に和は含まれていなかったよねはいロシアの日本語学者は和のことを「 スローテーマ、テーマーワードと呼んでるんです。つまり、純粋な格とは言えないと考えています。日本人から見ても、格ではないような。なるほど。だからと言ってもいいかな。ロシア語で日本語の和に該当する格はないんです。主格形で場合によって和を示すことも あるにはあるけど、今はとりあえず、収穫はがと覚えておきましょう。はい、パニャットな。Raditylnyi padjesh。ロシア語で、親は ?Raditylnyi。プラヴィルナ、これを見て。r a d и t y l и y i Raditylnyi。ど о 今後ですね 性格は海格つまり親格です。その根本的な意味は英語の方が分かりやすいかなそれはオフなんです。NO ってことな日本語で n がつくとそのロシア語訳は性格形になる確率が高いんです。 に予覚与え覚と呼ばれていますそこで大事な注意点がありますこれは与える側ではなく受け取る側を意味するということですパニャーな受け取る側ねつまり日本語の格助詞にに当たる格だけどにとはちょっと違っていて 受け取る側といいいう狭い意味しかないだから実はロシア人にとって日本語の「に」はかなり曖昧に感じられるんだ逆に日本人にとってはロシア語の予覚は難しいのかもしれないね予覚を間違って使う学習者は結構多いんですよちなみにさっき言った「日本人にとって」のような表現もロシア語にすると一般的に予覚形が使われているよ 今のロシア語にするとのにはそれはまた別の話。へぇ直訳すると「攻めかく」です。攻めるというと「誰を」となるので日本語の書く上司「を」にあたるかくということになります。 目的語つまり動作の対象を表すので対角と呼ばれています頻繁に使われるので比較的に分かりやすくて覚えやすい角と言っていいでしょう「トワリーチルニーパディエシ」造角は道具を意味し日本語の角助詞「で」に相当します 場所の意味の「で」ではありませんよ。あくまでも道具、用具、場合によっては方法を意味します。場所の「で」を表すのは最後に説明する6つ目の角、全地角です。プリドロジニ・パディエシュとても多目的な角で位置や 在留範囲などを表しますナプリミアル本が棚の上にあるここで棚は全地角形になります同様に問題は経営方針に潜んでいるここでは方針が全地角形になりますつまり全地角はとどまり角です 日本語の格上詞でまたはにおいてに該当します。でもなぜ全知書くと呼ばれるのその話は次回にしましょう。了解